ポンちゃんおはよう。ポンちゃん。ポンちゃんおはよう。ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃん。はい、ジゃん君おはよう。 ちょっと今からパパさんはご飯を食べに行ってきます。ママはししここに残ります。そして戻ってきたらママはご飯を食べに行きます。そして今日はですね、ばあばが、えー、コロナワクチン5回目接種、5回目かよっていうやつを受けに行くため、えー、本来今までは夫婦で、 一応付き添いみたいにしてね行って帰りまあ大丈夫かだけ確認してたんですが今日はパパだけ行ってきますチャリに乗って行ってきますさて、えー、2時に家を出なきゃいけないので自転車のタイヤの空気をですねちゃんとチェックして入れてから行こうと思うのでそろそろ準備しますじゃんくんぽんちゃん今ママさん呼んでくるからね お願いしときますよ。はい、えー。今ですね、自転車に乗って、えー、片道三キロくらいかな、三四キロのところ坂道登り坂をですね登ろうとしているところです。えー、母のコロナのワクチン接種。 の前後を固める形の護衛ですかねという意味合いですが本当のこと言うと2時からその場所でオープンマイクがあってそれに出る予定だったんですが雨による中止と昨日決定してでも実は今、出演時間になっています曇りです、スタート。 胃腸が綺麗いい感じ、行ってきますさあ、えー、目的地に着きましたが、ここからこの公園の中をですね自転車を押して進んでいきます、えー、昨日の、えー、雨天中止という連絡があった 噴水公園というのは多分ここのことだと思われます。さて、ここが会場です。まだ来てないかな。えーえー、外で待つことになります。 ちゃん、ただいま帰りましたなんちゅう格好で寝とるんですかなんか一瞬誰もいなくなった時も泣いてなかったらしいねそしてママがいたからずっと寝てたねよし、うん、過去に何があったのかは全然わからないんですけれども、えー、保護された時から。 こういう状態だったようですよ、えー、まず人とうまくやっていこうとか、えー、慣れようという気持ちは全くないですね目が合うだけでまずシャアです ちょっとまたたびを使って卑怯な手口ではありますが、えー、自分から近づいてくるということですね、えー、またたびに釣られてですが自分から望んできたというところ 神のの手手と言われているマオイママオイその続きということでまあ、真似をしているんですが見てくださいこの顔ジャンクン。というわけでですね少しずつ少しずつ、えー、体に触ることこれはマオイママの手ですね、えー、頭を触れるように。 やってます大体先に、えー、道を開いてくれてその後黒犬パパは追うというスタイルですね。 ただいま帰りました。じゃん、ただいま。じゃんくは。ちゃんと寝てたね。よし。泣いた君たち。泣かずに待てた、はい。このカメラは。 何を映ただいまジャン君夜遅くなってもう12時なのに今から元気かいジャン君ちょっと洋服脱ぎっぱなしでごめんよ寝るいいよる。 もう、ねま、だようか。は疲れて、ね